結構お系あ、彼女大和好きなの<笑> はい、はい、始まりました。今日はなんかガチャガチャがたくさんあるということでですね。まあ、早速入ってみたいと思います。あ、この辺にもいっぱいあるし、でなんとなこれこれ懐かしい。どうなってんな。懐かしいよね。あわかるよ煙の出るタバコって懐かしい。これめっちゃいいよね。何を入れようか。チンっと待って。スライムとか？ 可愛 い, い。この辺はあのあれ、うん、アンパンマンコーナー。子供たちに。うん。可愛 い, いね。あ、ポケモンもあるポケモン。うん、ピカチュウ可愛い。これ。この辺も全部ポケモン。うんうんうん、すごいな。種類が、うん。この辺はなんか女の子の。ダイナソーか。あのプあのプラレール、うん。なんだっけこれトーマストーマス。あ、見て。 パンパンパンそうなんかでもすごいないっぱいあるしかもブドウとか中華飯おでんへえ餃、ー、子。そうここはあの上もあるみたいなんでちょっと行ってみましょうはいあっちの人2階2階風はもう広い こすっげえこんなにあるみたいなこれは結構オタク系<笑>なんかそのそっちとかさガ ー, ールズバンドパーティーとかなんかもう大人でも楽しめるようなものが多いすごいな種類が多すぎてこの辺とかいいじゃん<笑><笑>これも結構渋いもコメラコーヒーとか 芸 能, 芸能系トス今人の牛乳のの、うんうんうん、<笑>いやそういうしかないねやん。 ということでですね、結構、本当にこう、モワトスタイルたくさんのガチャガチャがしたも部分もあるということで、まあ、あのちっちゃい子とかすごい、たくさんいるけど、楽しめる。あと、こういうの好きな人とかも楽しめるかなと、あのなんだろう、コレクション好きの人とかも楽しめるかなと思いますので、夢コロ、夢コロです。住所はこの辺にそうそうそうそう、住所こちらです。はい、ありがとうございます。は ぜひししてくださ い, いこの動画をいいと思ったらグッドボタン悪いと思ってもグッドボタンチャンネル登録もよろしく